よしゆきビジョンおやつカンパニーベビースターパンスティックメロンパン味見ていっちゃいましょう。 パーセント増量メロンクリーム使用タブリエベイちゃんベイちゃんがタブリエを着ていますねフランスな雰囲気を 感じますよ開けちゃいましょうバ リ, ッバリバリバリバリバリバリバリバリバリバリふを開けましたこんな感じで入っていますね メロンパンのようなあのちょっと甘い香りがこう鼻にきますねいやかなり甘い香りかなこれはそして結構この時点でこのメロンの香りが来る感じですねそしてこれがパンスティックですか いただいちゃいましょう。 これはおそらくフランスパンですね、うんうん、ちょっとこのカリカリのフランスパンで で、あの…ちゃんとメロンパンの味でこう最後にこう、メロンクリームの香りがこう広がっていく感じですね、うんうん、であの確かメロンパンって メロンが入っていないやつと最近はメロンが入っているタイプのメロンパンがありますよねこいつはちゃんと最後にこのメロンクリームのこう味と香りがこう残る感じなんですよ、うん ぐっとこのカリカリのフランスパンそしてちょっとうんあのメロンパンのクッキー生地のようなこうサクサクした感じかなそして最後にこのちゃんとメロンの風味が香るクリームでこう溶けていくって感じですかね うん、いや味は普通にそのまままあメロンパン風味のあのザクザクした普通の、まあ、お菓子なんですけどでもやっぱりこの最後にちゃんとこのメロンクリームの香りがねふわって広がるところが、うん、なかなかポイント高いなって思いますね。 以上おやつカンパニーベビースターパンスティックメロンパン味。